って燃焼終わった感じするじゃないところころあったかくない、うんね、あったかわかっ た, トーブみたいカーポンなってるね水が見えるでしょうあここ真ん中ちょうどこ豚ガスが燃えて CO2 と水ができるわけよ、うん、でそれが水になってコロコロ転がってる ことろほら白煙がこうやすすげえ、うん、仕込んでらん終わり、うん、こ, こんなにつかんですか あよしいい、ね、すごいかつておおでもいいですよ。おる ちょっと手をこうかざしてごらん。これでほら燃焼終わった感じするじゃない。とこ ろ, ころ あ, ったかくないあったかいすごくあったかいストーブみたいに。そうこれはあ、い, いわゆるドライアイスの灯火っていう。え あ, あったかいでしょめちゃめちゃす赤外線がほらお。すごいあったかい。そうストーブみたいなほ、うんとに。なんかドライアイスなんだけど、冷たい色のオレンジ色のがなかなかね、幻想的だよ ね, ね。これだって燃え続けてるわけだよね。今もこれ燃えてるってことですか <笑>でも冷たいってイメージがあるけどっったテレミット方式で方いい立てて ま, ま, だまだまだ高ま だ, ま だ, ま だ, ま だ, まだ、ね、中心がだいぶ、うん、結構長いんですね 多いよね、なんか化学反応のダイナミズムっていうかすごいですねああ暗くなってきて、うん、おすごい綺麗いだったちょっと電気つけてみるねその蓋をゆっくり上げてみて、はい、でも黒くなってないかな そう黒い色になるだろうこれはまあ CO2 二酸化炭素由来のあの炭素だっていうことだってあっかっけえとうんあと、うん、こうカープになってるねもうしっかりと見ミヨネ炭素、はい、すごいやんかっとうんこうカープになってるねもうしっかりと見ミヨネ炭素、はい、すごいや